するしないどうもひなたえ子です麻雀の匠今回のゲストは松本義弘プロですよろしくお願いしますさあ松本さん、はい、若い若手がついにやってきましたそうなんですよねもう結構トッププレイヤーばかりが 出てるこのマージャンの巧みですからつ、はいに恐縮ですが僕が出させていただくことになりました今年でおいくつですか？二十六歳二十二十六 歳, 歳お若い平成何 年, 平成年生まれ？平成四年生まれ平成四年生まれ千九百九十二年生まれ大型大吉座松本寿郎です個人情報が露呈れておりますが<笑>今回このマージャンの巧み、はい、確かに今までのトッププレーヤー年齢も松本さんから見るとかなり先輩ですけれども、ねうん、存じ で す, よね、多いですねいそんな中でこの思考をすべてさらけ出していただくんですが、はい、自分のマージャンスタイルは一言で表すとどういったスタイルですかうそうですね結構なんか、まあ、バランス型というか、まあ、自分なりには結構何でもやるタイプだと思ってるんですけど、まあ、どっちかっていうと割とリーチが多くて打点ちょっと高め狙って最初やっていこうかなっていうのはスタートしてますね。あとととはもう状況に応じてちょっと変えたりとか まあ、いろんな人のちょっといいところりというかそういうのが自分の長所だと思ってますねあんまだから特徴ないかもしれないですけど、まあ、逆に言うとなんか真似しやすいというか、まあ、参考にしやすいのかなとは思いますかなり見てくださってる方にも注目のね選手ですから今日はたくくささんお話聞かせてください、はい、こういう機会も滅多にないんで頑張っていいっぱいしゃべりたいと思いますはいそれではマージャンを打っていきたいと思います。 曲スタートです。よろしくお願いします。います手牌を開けてください。松本さん、はい、シャーチャースタートドラがチイソです、はい。ハイパイどうですか？まあハイパイはまずまずって言ったところですかね。うん、まあドラチイソなんで、まあこの手はですね、僕基本的に小型では、うん、まあリーチプラスイーハン、まあリーチピンクラッたとかリーチタイヤをリーチドライ以上の手を結構狙うことが。 多いです。最初に進めていくハイぱいから進めていこうかなって思ったのはまずそれを考えています。まずちょっと積もって。最初にあの手をいただいたときに、はい、その方向性をまず い, いろいろこう考えるんですか。そうですね。大体まず考えることはこの手を最終形とかどう進めていくかとあと。 相手の、まあ、1段目の捨て牌で相手がどう進めていくかによって、はい、残す選択とか切る選択が変わりますね、うんまあ。例えば本一がいるんだったらそこの色を開っていったりとか、まあ、変則手っぽい人がいてなんか自敗を先切りしちゃうとかいろいろ考えることはいっぱいありますね。今回の先にお二人ちいちゃとなんちゃの選手が自牌から打ち出してますが、うん、この打ち出し方はあまり。 あんまり気にしないです。あのーうん、やっぱり、その、自敗の切り出しも、まあ、今回、初とペイなんですけど、役配の初と親の、親はだ、ねうん、役配の初。で、なんちゃはおう高さのペイってことなんで、まあ、切り出し方は結構人によって全然バラバラなんで、うん、単品系が見えるから、先に役配の方が切り出しちゃおうとか、ちょっと手配がバラバラだから役配は残してお高さを切ろうとか、いろいろあるんで、これぐらいだと、まあ、変則手じゃなさそうですよね。本、う、一、ん、に、めちゃくちゃ本一の手配だったら、もうこの切り出しにはならないんで、 あまりそこまで注目はしな い, ういうことですね。そうですね。ちいとつはわかんないですけどね。うん、とりあえず天秤にかけて自配切ってる可能性はある。はい。さあいきなりウソガンコになりました。はい、これはですね。はい。はい。まあいらない派用はこの辺ですよね。一品なん発両マンですけど。うん、はい。でまあ基本的に両ンマンはまあ単刃斧の材料。これ、はい、まあまあイーソーとかイーピン持ってるんですけど、まあ基本的に狙うのは。 もうねおっしゃってたとここら辺全部いなくなったら幸せってことですねはいそうなんです、うん、まあそうなった時に例えばこれ E ピンにまあ2ピンとか入っても、まあ、数ピン持ってるんで3ピンの受け入れがあるんで、うん、しかも値段もどんどん安くなってっちゃうんでまあ親の現物の発を残しまあ何もね、はい、E ピンよりは安全度が高いってことで僕、うん、は E ピンをなるほどはい、はい、お願いします 今んとこはねちょっと仕掛ける牌とかも特になく、うんうんうんまあ、この手が仕掛けられることになるとしたらまあ中終盤とかで地位点、まあ、テンポン点が取れる時ぐらいですかね愚形が残っていて前半はもう泣きはかなりないってことですねそうですね、うん、僕は基本的にこの手はほとんど泣くビジョンがないですね二メンツできました二、はい、酸素が入った、ね、嬉しいようでちょっと嬉しくないんです ね, ね<笑>まああのメンツはできてスピードは、はい 上がったようでまあ、仕掛けられなくなったっていうのもありますしまあ、打点がちょっと落ちる単野王がまあ、このあとす引きとかあるんですけどまあ、こうなった時はもはあとはリーチ手順って感じになってくるんで、うんうん、リーチへのまっすぐとまあ、でも手もまだ今のところ大したことないんで、うん、まあ、安全を買いつつ、うん、なのでまあ、さっきも言った通とおり、まあ、2万はまだターツが足りてないんで、うんうん、もしかしたら3万とか引いたらちょっと残すかもしれないんで親の現物の発を残しつつんから行きます。 他の選手は自敗と端の9ピンが今1枚出てきました、うん、そうですねまずはまあ普通の切り出しって感じで、うん、まあ2ピン出てきましたけど今、はいまあのとこ手出しでね特に目立った選手はいないかなっていうのが今の感想ですね、うん、2ピンはつもぎりでしたはいよあこれですねお本当に引きましたねそうなんですこれでターツが 完成はしましまた ね, ね, またね一応、初かロウソウを切ればいいシャンテンなんですけど、うんまあ、今回、まあ、当然ドラが小さいとっうことで小さを引いたときに小さを引いたときどうなるかわからないですけど、うんまあ、カンチーワン払ったりとか、まあ、スーピンだったりとかいろいろ外す選択が残るんで、まあ、素直にロウソウは残して初を切りようと思って。ってなったときに、はい、先にイースーワンが入ったとするじゃないですか僕は外しますね。これは 外すと先に入ったときだけ受け入れるってことですかそうですね先に入ったときのイースマンはリーチ打つつもりですね、うん、やっぱりこれまあイースマン先にカンチーワン入って、まあ、イースワン打たないで想像、まあのドラ引きを待つとかいう作戦もあるかもしれないんですけど、うんうんまあ、これはねドラのチースを引かないと結局マンガン級の手は狙えない手なんで、うんうんまあ、それだったらや面だったら先生でリーチ打っちゃった方がいいかなっていうのは僕の気持ちですねカンチャンだと打たないわけですねそうですね、まあ、カンチンチチでリーチをこの後、うんリーチを その後打ったとしても、はいまあ、上がれるかもしれないですけどやっぱりそのあと、うん、打点も上がっても僕はそんなに上がれるかもわかんない街で上がってもそん1300、2600の手だったら、まあ、あと押し返しも怖いですし、ね、なんであとは十分自分の手が煮詰まってからまだ時間も早いんでそうですまず目いっぱいにする、はい、初を切ります。はい 目にしてかなり愚いい、ねねまあ、形が埋まって、まあ、2万にうまく3万、うん、これ E マンとかくっついちゃうとね<笑>またちょっとそこも払う方法になっちゃうんで<笑>まあでもスムーズに進んでいま す, す、ね、おっ3品もツモ切り入り、うん、これはまあ一応 EP なら3品がツモり入りだったんでターツ落としてないですね<笑> さあ、3万が来ました は, い3万はうまあ、これ、まあ、一応さっきも言った通りカンチンマンが入った時きにクリーチ打てるようにしたいのででまあローソウはその前の理由と同じでドラのチーソーを引いたとき、はい、パーソーを引いたときに対応したいので3万はつもりますおなるほど手出しとつもりどっちの方がいいんですかこういう3はなんか正直まあなんかこれ何発ってこうやって切ってるじゃないですか、うんうん、まあ一応発って親の現物なわけですよね で、まあ、実際、自分が今イースワ1のこうやってターツが残ってて、うんまあ、この安全度の高い8より3番が残ってたってことは、なんか、8より必要だったってことじゃないですか、うんうんうん、それがあの手配に、ターツが整ってなかったら、くっつきで残してたかもしれないですけど、うんうん、もしかしたら、ね、もうベンツが足りてて、関連パイになっちゃうかもしれないですよね。うんうん、なんで、まあ、イースワ1が残ってるんで、空、まあ、切りしない方がいいかなと思います。情報を出さなないい、わけですすね、はいうん、そう思いますなるほど 今回ピンズがかなり…安いですすねね切られてます、ね、そしてそんなピンズがやってきたパーピン、うん、これがねちょっとパーピンはまあ当然いらないんですけど、はいまあ、ここで考えるのも、うんまあとでどうやって今リーチ来るっ て, きてもおかしくないわけですよまあそうなった時にどれで粘ろうかなとか、うん、まあ例えば今しもあの下茶が数ピン切ったんで、えーんねまあ、数ピンの部分はちょっと確保されたかなとで僕はなんか全員分のバランスとかどこの速そうかなって今のところまだ分かりにくいんでそうですね なんでまあそういうのを考えながら積もり入ますあ、うんまあ切るにしても周りの速度進行だったりそうですね受けも考えながら、うん、たまにねこういうカンチーワンとかも、うん、もう先に払おうかなって考えちゃう時は安全牌残してもう先にもこれ連射的に戻しちゃうんだけどカンチーワン払ったりとかもありますねなるほどカンチんーワンが一番、うん、切られましたね g ンちょっとねそろそろ 危ななそそうう感じがしますすねそれはどこですか、うん、やっぱりあの、まあ、3ピン切った後に手らした後に吐く、うんうん、もう照らしていけばこれが統、ま、一、あ、落としがその1枚だったかは分かんないですけどそうですねまだ分かりません、うん、まあなんか普通の偏測定じゃないんでまあやっぱ3三から7の範囲とかって、うんうんまあ、基本的には多発、まあ、構成で重要な範囲なんで、はい、まあそれが先に切られてるってことは結構形が十分系なんじゃないかなっていうことは偏測定じゃない限りですからね。うんうん これもちょっと本一でもなさそうだし、まあ、チートイツもなさそうなんで、うんうんうん、まあまだわかんないですけどねまあ結構その3より後に白が出てくるっていうのはまあ結構早いんじゃないかなって思いますね。速度を感じ始めた、うん、まあただね今それによってスキル囲を変えることまあないんでとりあえずまあこのまままたこの切りで。ドラのチーソーが出てきました。うん まあ、ドラのチーソーが出てきたのは、はい、あっちはうんわん。チーワンは両方手出しですね、ターズワンがてきた。これはまあ明確に、はい、結構早い情報がありますよね。かなり整ってきたということですか、7巡目。とりあえず今、まあこっちに目を向いてたんですけど、うん、今こっちの2人かなって感じですよね。まああドラのを切るののは、はいうんまあ、正直あの打点が 絡んででるとは限らないですよね、うん、そのもしかしたら形が目いっぱい十分系で小さ、まあ、も余剰杯でいらない、うん、持ってただけって可能性もあるんでただまあ E シャンテンに近い E、まあ、シャンテンもしくはレアンシャンテン形のいいレアンシャンテン E、うんまあ、シャンテンぐらい入ってそろそろリーチが入るかもなぐらいに考えておいた方がいいしないね。うん、ああ、これです、ね、い, い。 ね、お話聞いたときはまだね、はい、あの、こんな恋ステハイじゃなかったじゃないですか。はい、そうですねでも今、このように状況が変わってきた中での天牌、まだ取りまませんか、ま、だ僕は取るつもりないです。これがえっと、やっぱり明確な情報とかあったらいいんですけど、はい、まあこれ取ってもいいと思うんですよね、ただ結局これ、もドラのチーズを切ってきたときと、ーターツを払ってる人がいて、ね、親がいて。はい まあ、結構もうめくり合いになる可能性が結構高いと自分は今持ってるんですよね。うまあ、そうなった時きに、まあ、例えばウーワン入ったスッチーワンのリーチのみでも、僕、うん、はちょっとあんまりぶつけたくないなって思っちゃうんで、ーん<笑>まあローソウ切って、まあ、引きたいのはドラのチーソーとかでリーチドラ1の光景を目指してるんですけど、うんまあ、ここだと何を外すかですよね。でドラのチーソー切ってきた人が今 ちょっとスーピンを消費したくないのってあるのでで、うんうん、で親の方が、ね、C1 ウーワンって手出ししてきたんですよね、はい、なので、まあ、パワーワンは結構親の方には安全度が高い、ね、ローワンはまだちょっと分からないんで、うんうん、なので私はちょっとウーワンとかのロスになっちゃうんですけど、うん、ローワンから守備も考えてそうですねどうせ外すんでウーワン引きはもうさあ手が上がったカンチャンで仕掛けましたね、うん、ペイチャー 5、6、7、ワンズ、ローワンオチです。これはそして大ヤピン、うん、シャワはつもぎりです。これはね、はい、結構僕はマンズに寄せたか、はい、かなりもう、後継の、う、まあでもピンズの2ピンって、これ、相当関係ない範囲だと思うんですよね。うんうん、まあ数ピンを4巡目に切ってて、うんうん、安全度の高かった範囲ってことですかでそうですね、親の方は2ピン切 っ, ってて、うん、で、なんちゃの方は一いピン、3ピン、3ピン切 っ, ってて。うん ド、ま、ラ、あのチーソーより2ピンが大事だったかっていうのはもう完全に安全度でしかなさそうな範囲なので自分が数ピン切っててね3ピンも3枚見えてていい、e、ピンがねしかも2枚見えてるんでもしかもハンローワンチーということでまあこれはチーソーを先に切っておいての2ピンを後回しにしてまあマンズに寄せた可能性とまあマンズに寄せるんだったら先に早くチーソーを切った方がいいですからね。 ただそれか普通の後継の単葉とかの可能性もなくはないですよねただカンロワンの具形が残ってるカンちゃんが残ってるぐらいだと単葉、はい、だとチーソー後回しになる可能性が高いん で, ですよ、ね、どっちかっていうとマンズに行ったかなっていう気持ちが強いですね、はい、そんな中ねなんちゃもちんもチーワン手出しで切っています、うんうん、これ下茶がワンズの気配が高くなりました、はい、この状況この手配この後パワーワンその後のワンズも かかなりこう、切っていくんですかそうですね、やっぱりあの、ロンされるのが一番、紅獣が一番嫌なので、うん、まあでもこれ、でアンピン手出しで、まだテンパってるかどうかはうん、うん、結構わからないかなと思って、ただ、チーソー先切ルするぐらいなんで、形は結構整ってるんじゃないかなっていうのが僕の一見 の, あの推測、うんうん。で、まあパーソー、パワーこれで、ね、今、残ってるのがパワー1と急層、どっち切るかっていうかですけど、うんうん、まあ今、まずチーワン、チーワンって言ってて、はいね、ただ、親もね、 まだもうリーチ来る可能性もあるのでそれでもドラマタリの急走先にあぶない方から切りますはい、つも斬りです自分の目からチーワンは3枚見えていますそうですね、はい、まだマンズの本一にもハくつも斬りでしたねハくつも斬りですねハく1枚切りなんですけどまあ、自牌を持たない余裕があるってことは、まあ、手配が、うんまあ、もしかしたらこれでテンパってる可能性も全然あると思いますね チーソーを後回しにして、先に切って、やはアンピンアンゼッド高い牌を持つってことはね、もしかしたらチーソー、まだ泣いてなかったんで、チーソーを切ったときって、うん、もしかしたらリーチドライチとか、メンピンドライチとかあるかもしれないじゃないですか、感動を入ったときに、うん。それを先に切らない、切るってことは、まあ、相当かなって思いますね、うん。しかも、でもカンローワンが残ってて、チーソーを先に切るってことは、 いいシャンテンだったらすぐリーチ打てるわけじゃないですか小さにファーストとかロスこ打つたら観覧案払えるか ら,、ね、からちょっとわかんないですねここは、うん、で, もでもかなりこう染めてるか速度を感じるかのような手ということですよねそんな中で場に一枚ゲーのチュン、うん、どううししましょうこれはそうですねもうチュンはまあこれ数ピンとか入ったらね結構まだ勝負する手なんで、うん、まだちょっとテンパってるかわかんないですけどまあ鎮逸で打った時はすごい怖いですけどああなるほど もし染まってるのであれば本逸か鎮逸かはかなりの違いですよねそうですねかなりの違いでしかも今回まあここでチェックするのが、うん、まあ自牌がねこれあのほとんど見えてるんですよねお確かにあのー、ペ の, のペーチャの手廃のペーチャの ね、手、手も切ってる、はいてままあ、トンも切ってる、うん、で、発が2枚入りで、はい、で、白も2枚入りでで、残ってるのはまあ役割の下はチュンまあこれで当たってもしかしたらまあ3900の可能性もあるのでチュンで宝珠なら打点は3900、うん、まあといといまない、まあ5200のケースもありますけど、うん、まあこれぐらいはちょっと行こうかなと思ってなるほど切ろうと思いますはい、はい、何も発生はありませんでした、うんうんうん、今のとこちょっとわかんないですねその後は ね、手出しあと、うん、さあ、まあ、親はどうなんでしょうかう一番重要なのはここでね対応してる誰がこの仕掛けに対して動いてるかを見るのが結構重要で今のところどうですか、うん、ーピンつもぎり今のところはあの特に違和感はないんですけど、うん、はいはいテンパりまし た, りましたシャンポンポまあ、これはシャンポン待ちドラヒョウと一、うんまあ、枚でのスーピンのシャンポンなんですけど、はい まあ、これはね、チーソーとか引いたらスチーソー引いたら免品高めいペコ、うんうん、ドラドラとかもある手配なんで、はい、まあ手代わりがもうすごい美味しい手配があるんでリ ー, チはしないリーチはしないです、うん、で、まあ、パワー1がこれが泣、まあ、かれるか当たるかも分かんないですけどチ、まあ、ーワン3枚入れで、はい、とりあえずこれ切るには値する範囲、はい、なるほど、うん、とりあえず切ってみますおっテンパイを取りましたおっ、ね、パワー1枚入ポンの発生、うん そして手出しチュンです。うんうん、ペーチャがツーフロー。そうですね、やっぱりかなりマンズでしたね。白を、まあ白はね、なんちゃの現物で、うんうん、チュンは親の現物ってことですよね。なるほど。この自配の切り出しとかも重要で、うん、<笑>なんかこれがね、例えば二枚入れの。 2枚リレーのチューンを後回しにして、うん、これが白が1枚リレーだったとしたら、はい、1枚リレーより2枚リレーの方を持ってたってことはもうチューンを重ねる必要がないよっていう手なんで、うんうん、なんでもうかなり十分系が整ってるんじゃないかっていう読みも働くわけですよ危ないじゃないですかそうこれはまあ今回は1枚リレーずつでフラットで親の現物だったってことなんで、はい まあ、そんなに意識することもなくて、ま松、あ、まずの陳逸が入ってるかもしれないけど、もうこれでかなり満んに寄せたことが分かりますよね、えー、ドラのチーソーを先に切って、安全パンの中に安ン白ン、まあ安全灯高い3枚が残ってたってことなんで、なるほど、確かに、はい、そんな中で自敗も見えてる分だけ、ちょっと打点が怖いですよね、気になりますねすね面に変わりますがそこのは難しいですね。 ブローピン4枚目そしてねこれあの2、ー、面に変えたところで役がないんですよねはい2面に変えたところこれ難しいですねこの風相引いたスッチ相引いた時の、うん、もう一回スッチ相にできる面ピン抵抗かそうですねでそのままサブローピンでリーチを打ってしまう か,、うんうん、だからウーピンを切るかスーピンを切って黙ってんの続行か、うんうん、な選 択, 肢 あ, うんす選択肢ありまると、ねまあ、僕は、はい、これまあドラのチーソー先は、まあ、すごいマンズが整ってるかわかんないですけどはい まあマンズにこのまま勝ち合いたく僕はないので僕は、まあ、サブローピンかなり馬強も絶好なんですけど、はいまあ、4枚入れでしかもリーチのみってことで、まあ、ドラムチーズを引いたらハネマンガンクラスもある手、うんうん、なんで僕の選択はここで数ピン切りダマテンで縦 置, き縦置きでなるほどこの形まだ変化を見てるわけですねそうですね これは変化を見るのと、まあひょっこり積もって上がれたら嬉しいなみたいな、ね。なるほど、ひょっこり積もは村上さんもおっしゃってましたね、うん。そうなんです。これはちょっとぶつけるにはあんまり見合ってない手格好かなと思います。うん、あ、E1 積もぎりでランチャー押してますね。そうですね。これは別に品質まだ入ってて も, もう入っててもおかしくない手なんで、うんうん、ちょっとプチ経過ですね。あっちもこっちも警戒度が上がってきましたね。はい、さあどうだ、サブローピン。急ピン。 かなり安全度が高いはい、はい、これはそのまま続行で行いますはいこれでねたとえサブローピンが打たれちゃったとしても、うん、そんなに後悔ないですねリーチのみですなるほど<笑>手出しの Q1 ワンズが出 ま,、ね、出ましたね、うん、ついにまあこれちょっと今 まあ、昇降の Q1 が入ったんですけど、ははい、い、ありましたワ1 3枚入れで、パー13枚入れで、うんまあ、Q1 ってかなり使いにくい牌ですよね、なので、はい、これは絶対天敗マンズが余ったからって絶対天敗かわからないですけど、まあ、Q1 に代わる何かが入った、うんうんだから、マンズが入ったのはほぼ間違いないかなって感じですね、自牌がもう全部ほぼ切れてるんではい、うん、さあ、そんな中で。 シャアはどうだシャアは2枚切れですね。まあ、これは役杯でもないし、9番手出したってで、そんなに怖くない範囲なんで、そのまま切ります。安全度も考えながら、1打1打進めていきます。そして、手出し E1 です、うん。これはもうちょっとね、怖いですね。手から9、1と1ズが出てきてるいます。うん、まあ、こうなったとき怖いですよね、サブロッピンでこれリーチのみ、リーチ打ったときに。 手出しリャンソこれですねこれはウーンー結構きついですねこれは、まあ、これで大事なのが、はい、一応確認していくとチーワン3枚パワー13枚ローワンは自分の目から1枚そうなんですよウーワン、手出しウーワ ン, ーーンーどうですかこれいや相当危険な範囲の一つだと思いますね、はい、でまあ、まあ、パターンいっぱいあるんですけど当たるケースは、うんうん、まあとりあえずこの手で まあ、リーチにしといて、ウーワンこれ普通に積むりって8000って言われてるのがすごい僕は嫌だったので、まあ、だからかけなかったんですもんね。はいうん、当然、これも考えて、打たないです。おーで、まあ、これでどうなったときに復活しやすさ、はい。なるほど、一度テンパイを崩すことになっても、最後にテンパイって開けられることへの目標ですね、すね今度は。はい なんで、で、まあ、復活のしやすさですさね、うん、これは、まあ、例えばスーピンウーピンを切っちゃうかウーワンのくっつきにかけるか、はい、一応もう一回サブローピンビトを見てローソーを切っておくか。うんうん どれがいいんでしょうか、うん、今回、まあ、僕は今回三郎ピン4枚もしかしたらこれ受けて三郎ピン切ってくれるかもしれないんで、うん、最後もう残り相撲も少ないんで最後の天敗量をもらいたいっていう気持ちがまず強いです、ね、そうですよねでまあ一応三郎ピンこれまあウーソーがあんこの形なんでウワンにさらには切れない、うん、まあローワンとかスーワンとか入った時ももう一回ウーソー切って粘れる可能性があるのでーウーソーが頭になってくれるわけですね、うん、そうなんですよね、うん、なんで僕は今回ねこのローソーもしかしたらまあ多分今んとこはねと、うんね そそんんんなななななに危険そうな人もいないとと思っってるんでで、うんうん、がちちょっと高めなのなんちゃですかそうですね、うん、なんかまあここで E1 切ってきて涼を照らししてきたのは、はい、まあちょっとどうなのかわかんないですけど、うんうん、親の現物でドラそばですしねロウソウね、まあ、ただテンパイのしやすさちょっとそこまで闇天は配慮しないですここは最後のこの順目だったらテン、うんうん、パイ量取るために僕は一番取りやすい選択をしてロウソウ切っていきたいと思いますなるほど さあそんな牢騒は発生ありませんでしたね。良、はい、かったです。紬のパーソン。親となんちゃはどこまで手が組まれているか。うんうん、今回ね、ワンズの仕掛け入ってますから。あここで、うん、さあ、リャン・ワンが出たこのリャン・ワン、ロンの声。タイ野オチンキですよ。1万2000点の一曲から大物手が出ました。なんて怖いんだ さあ、では皆さんの手も一度確認しましょうか、はい、皆さん手配あけてくださいまあ結構僕が一番さあどうだおお天敗取らずなるほど涼草を切って取らなかったわけですね<笑>そうですねゾー入ってて崩したわけだ まあ、これもね、相当そのローワンが僕とウーワンと同じ理由で、まあ、急にくかったと。まあ、で、そうずのね、ドラ一もあるんでね、めんぴんつとか、めんぴんドラ一になったら、もしかしたらローワン勝負するってもあるけど。ま、う、あ、ん、あのシャンポンの形じゃ、勝負するには見合わないっていう形の、ちょっと似てますね、うん、打点が大違いですけど。そうですね。そして、親はもうドラドラの手でしたね。うん、うん、うん。さあ、今回、その一曲終了しました。はい、かなりこう。まあ いろいろ起こりましたね、どういいろろ起こりましたね、まあ、今回はキーポイントは、まあ、ドラのチーソーを切った後の2ピン切りだったと、はいまあ、これはちょっと安全度の高い範囲を、2、まあ、ピンがこれ関係しているように全く見えないんですよね、2、うん、ピンがさってあって安全度も高くて、まあ、こういうのは結構その違和感の重要なポイントの一つで、うんまあ、それでそれに対して誰で対応していたか、まあ、E1 切ってきたんで、まあど う, どうしてるだろうなって言って、でも親の方はローピンって出してきて、まあ、ピンズ払ってもしかしたら。 受けてるんじゃないかなとかもあるんですけど、うん、ここはあれなんでまあ、一番重要なのはこの手で放獣しないことが僕は重要だと思いましたねなるほどありがとうございました、はい、動画ご視聴ありがとうございます次回もご覧ください